平成29年2月27日、阿蘇市立阿蘇小学校の5年生が、牧野で野焼き体験を行いました。これは、国立阿蘇青少年交流の家や、野焼きボランティア、また、町子が牧野組合などの協力で行われたもので、阿蘇小学校5年生の児童40人が参加しました。まず、茅やを使って、 野焼きの時に火をつけるための松明を二人一組になって作り一人一本ずつ仕上げていきました続いて班ごとに分かれ野焼きボランティアの指導を受けながら松明で火をつけましたこの日は晴天に恵まれ火は勢いよく山肌を駆け抜け町子が牧屋組合が管理するおよそ5ヘクタールの原野は真っ黒になりました 炎に圧倒されながらも、児童たちは、事前に自分で作った火消し棒や、水が出るジェットシューターを使って、炎症を防ぐため、火消しを行っていました。他ではできない野焼きしたたは、は月中旬にはまた緑の草原が広が広り、 阿蘇小学校では、6年生になったら、野焼きした後の草原を訪れて、植物や生き物についての学習をする予定だということです。